レデゼット、50周年記念車、カーシェアで借りていきましょう。迫力があってスタイリッシュですね。赤色も鮮やかでかっこいい。これで1時間1200円は破格でしょう。ここは東京秋葉原のとある地下駐車場。カーシェアの基地のような場所で、本台や、アイオニック5も置かれています。東京はカーシェアが豊富で羨ましいですね。この日は3台乗ることができました。Z の内装、めちゃくちゃかっこいいんですよ。世界観は GT-R 以上、スポーツマシンに乗っているという高揚感があります。 3.7LV6 自然吸気の FR 大雨のひと高覚悟してまいりましょうやっぱ冷漢時の指導はうるさいですねフロントノーズ長くて出しづらそうだけど慎重に出ましょう早速問題発生ハンドルを切った途端タイヤからイオン。聞こえますか空気圧がゼロになってゴムが潰れているような音です降りて点検してみましたが空気圧タイヤともに一切の異常なし メカ的な方式によるものだと判断しましたカーシェアのだるいところなんだけど注射マスに板を戻さないといけないんだよね深夜だからいいけど乗り逃げされそうで怖いまだ冷感だしゆっくり行きましょうかセンターメーターの一つが水温計そして排気量これは発熱が侮れないタイプだな左は時計真ん中はバッテリー電圧だぜ油温計 レンタカーにそんなものはない冷却は水に、潤滑その他オイルに委ねるスタイルなんでしょうかね。駐車ゲートはナンバー認証らしいです。ゆっくり行きましょう。ここは地下一階だから、スロープを上がらなきゃいけない。すりそうで怖いよね。 そして現時点で気づいたこととして信じられないくらい小回りが利くし視認性が良くて運転がしやすいここもすりませんねさすが純正車高個人的にフロントノーズが長くて通体がでかいイメージがあったので覚悟してましたがすっと車幅感覚が馴染んでしまいましたあー前が見えねえフロントノーズが長いだけにこればっかりは仕方ないなこういうところから出る際には気を使いますね でも、イメージと物理的なサイズ以上に、コンパクトに感じるよ。この手のオートマスポーツカーって、低速発進時にアクセルを乱暴に踏むとガタつきやすいんだけど、Z はそんなことなかったね。そして、排気量の割に音が静か。アイドリングどころか、4000回転を過ぎても、エンジン音が聞こえてこないレベル。静かで素晴らしいけど、さすがにこのエンジンの静けさはいただけない。 せっかくの大廃棄量 V6 が EV のように離さない横幅は 1845mm 前後長は 4260mm 車 11.5 トンで約350馬力の Z ださてさてちょっと狭い交差点の左折だけど信じられないくらいスパッと曲がれる強襲車のカローラのようなサイズ感狭い東京の道路でも車線内に難なく収まる信じられないよ予想を大きく裏切る運転のしやすさ最大トルクは 365N その恩恵は存分に受けられます 踏むとガンガンに加速してくれるんだ。そしてギアチェンジもスムーズ。このトランスミッションってトルコン式なのそう思わされるフィール。公式サイトで調べたら、クラッチ付きのマニュアルトランスミッションだったぜ。エンジンもギアボックスも完璧じゃないか。走りについては首都高に上がってから詳しい話をしましょう。それよりも今すべきは、古さの話だ。まずカーナビ周り、古すぎる。 あまりにも古典的で、パワートレインがいいだけに、今 Z34 を評化する上で最大のボトルネックとなる、ブラウン管みたいな画質だし。 サイズも小さいし案内も分かりづらく首都高の分岐で道を間違えた、まあ、カーナビがしょぼいのってスポーツカーあるあるだからそしてエアコンも操作系が古いですねカビ臭い匂いがするのはレンタカーだからしょうがないが Z34 の初期型が出たのは2008年らしいな CD を入れる口があるのが時代を感じる私東京来るのまだ3度目だよ見ちまった トナムだと思って運転することだ違和感なく他車の武功を受け入れられるというカリア周りどうなってるんだなんか後ろが見づらいというかプリウスみたいに後方視界が取れないとは言いつつも見た目の割に四角は小さく 気をつけて運転していれば、他車線道路でも危険はないでしょう。Z の内装ってプラスチッキーで、とてもとても安っぽいイメージがあったけど、夜に運転した限りでは、全く気にならなかったですね。さっきも言ったが世界観だよな、上質なスポーツカーに乗っている、その世界観の作り方が Z はうまいんだ。レンタカーあるあるのフロントガラスの油膜のせいで、これから雨のひと工なのに不安しかないです。 ハザードどこにあるんだと思ったら、シフトノブの横でしたか。こうして見ると内装かっこいいよな。右後ろに車いるんだけど、分岐が近いので入れていただきましょう。よしクリア、慣れない車は、距離感がつかみづらくて要注意ですな。はそんながくって曲がる映像だと緩く見えるけど、ここだけ20キロ制限でもいいだろそう思うレベルの車線シとト。割り込んじゃった後にノロノロ走っても迷惑なので、踏むべきところではしっかりアクセル踏みます。エンジン音がマジで聞こえてこない。 これじゃせっかくの V6 エンジンが台無しだよ。存在しないのと一緒じゃないか。ここまで静かに作る意味はあるのか。プリウスの 1.8 リッターゴミトルクエコエンジンの方が、まだまだ元気に回るぞおい。今のは駐車場入り口か。右から首都高入るんだよね。もうすぐ来て入り口が急すぎるだろ。なんだこれは他よ。8月31日の夏休みの宿題を全部終わらせるよ。突貫スケジュールみたいなきつさだぜ。 超えてくる V6 エンジンのドロドロとした方向。6気筒というだけで希少価値だね。道も分岐もわからない深夜の雨の首都高に、ちょうだい排気量 FR で乗り込む。誰が見ても無謀だが、行けるところまで行くしかないとは言ったけど、なんでだろうね。排気量の割に何も怖さがないんだ。車の動きとしては、ロードスターの。 だから緊張してたせいで、神経を分析にあまり避けなかったことは、あらかじめご理解くださいね。さあ、雨の路面で、油断してると滑りそうなほど水の膜が張っている。この雨は事故るタイプの雨だ。強い負荷をかけている最中に段差をガタンと越えれば、途端に四輪のバランスは崩れるだろう。行くべきは C1、よくわからないが、この車線を走っていればいいんだろうか。個人的に Z34、むちゃくちゃ事故りやすい車というイメージがあります。だってその通りだよね。V6 の圧倒的 飛び込んじまうこれだけのパワーを f r に詰め込んでしまって安全に走れるわけがないおまけにこの雨だそう思ってたんだけど不思議と安心感がある事故る気がしないほどの安定性だあと何より段差を乗り越えても跳ねない乗り心地はとても快適でスポーツカーというか上級クーペと言えるほど低価格帯スポーツカーにありがちなただ固めてバッタバッタ跳ねさせて強引に安定させるそういう動きが全くないんだここで私マニュアルシフトに切り替え 唯一無二の V6 の声が聞こえない Z を形作る一番大事な要素が抜け落ちている早々そうそう右車線を走り続けてたけど後ろに車がいない中で変則的な分離帯への警戒を優先してたからですワンガンミッドナイトのゲームでみんな一度は刺さったことあるよなそして中学生の頃に実際に来ると感動する首都ここんな危険なステージが大日本の首都の道路インフラの中枢だなんてあまりにも無茶苦茶だ熟練者が押さえて走る分にはいい だが腕に覚えのないものにとって迂かなるペースアップの先にあるのは破滅だそんな状況下で Z34 に乗っているという意味は重い何一つ無理はしない今シット3速に落としたけどなゆっくり慎重に踏もういい声だ Z Z は4000回転以上回さないと、話していても何も聞こえない。エンジン音があまりにも小さすぎるので、ブレーキを褒めようと思います。加速力に見合うだけの制動力を与えられた、素晴らしいブレーキです。このブレーキがあってこそ、Z は安心して踏める。踏み始めの、パッドが全体的にディスクに触れてないような領域から、しっかりと効いて車速を削ってくれるんです。制動力は強いけどカックンブレーキではない ?GR86 に迫るブレーキタッチの良さです。 先も見えないので、アクセル街道を押さえて、リリースもとにかく早く、ここしおどめスジっていうんだっけ、合ってる トリッキーなコーナーだが恐怖感は全くないタイヤへの強い負荷というかこの状態で段差乗ったら危ないなというその領域の G はマシンに与えないように乗っていたこれはつまり限界領域での挙動なんか確かめられるような状況じゃなかったということだが Z からは GTR の遺伝子も感じる安定感の中で上乗せされる同等の V6 エンジンがもたらす世界 音と圧倒的なトルクによる加速感変なドッカンターボがない分 GTR よりもよっぽど乗りやすいし楽しめますね私は R35 より Z の方がいいと思ってしまいました 安心して踏めるし、車体でかく感じないし、跳ねないしギアボックスがガタつかないし、この雨の中で追い越し車線に入り、トラックをパスしようとしているところから、ジェットが与えてくれる安心感の高さがうかがえるでしょう ?4 速でも少しだけ踏んでみましたが、やっぱりトルクが圧倒的です。動きが軽い。1.3 トン台に感じる。 軽い車重はきっちり 1.5 ンあるしフロントに V6 積んで重量バランスがいいわけがないのに動きも素直で軽く動いてくれるんだぜ思ってたのと全然違うとてもとてもいい意味で GT-R の世界観を86のサイズ感と価格に抑えたそんな車だぞこれ何よりも加速が速いしエンジンが気持ちいいし 速さだけじゃなく快適性もあるクルコンがないのとかあナビ周りがゴミなのは買った後に何かやって解消すればいいこれで初期型の中古が150万円から買えちゃうのかしかも Z33 で妥協すれば70万円ちょいで収まっちまう破格すぎるこの時代に大廃棄量が嫌悪されてるからなのか知らないがこの車の価値はそんなもんじゃないはずだ R35 が欲しくて買えない人、とりあえず Z を借りて乗ってみてくれ、絶対満足できる。というか R35 に文句たれまくって打った私がはっきり言おう。このマシンは GTR 以上だ。R35 の関能性そのままに、不満点が全て消えている。私は幼少期から、Z のかっこよさを評価する一方、GTR の陰に隠れたマイナー車だと思っていた。完全に間違っていた。 アクセル回路は 100% にしないトルクで流しながら安全な範囲でエンジン音を楽しむそんな走り方に抑えている限り不安なもの弱点はないあまりにも古典的なナビ周りの装備やプリウスと比べたら使い勝手がゴミなエアコンなんて大したことじゃないんだワンガンミッドナイトでジュラキの恐竜と呼ばれた Z だがそれと同じものをこの Z34 にも感じる実に古典的だ 素晴らしいじゃないかさっきからずーっと追い越し車線を走ってるがマジで後続車が1台もいないんだ後ろは常に見ているんだぞこううと分岐の前後に様子を見ていたり慎重に追い越して十分すぎる距離を置いて戻ろうとしたり後続が来なかったり悪条件が重なりましたなここから先 Z のエンジン音が静かすぎるせいもありちょっと映したくないなと思う領域へ言いたいことは全部言ってしまった感あるしカットしようかな のいいエンジンジですねやっぱり6気筒はいいよこの魅力に取りつかれると4気筒や EV じゃ満足できないでしょう V8 のアメリカンな迫力とはまた違うんだ 6気筒だけが奏でる官能的な音とスムーズなエンジンフィールポルシェ911のフラット6がラフェラーリみたいな音なんだよな運転してみたいもんだエニカというカーシェアサービスで大抵の車種はラインナップがあるんですがあんまり個人から借りたくないんだよねだってこういくら抑えてると言ったってそこそこ分回すじゃないかなあ今の分岐降りるところだったんじゃないかここでカーナビの弱点が出やがったか スマホナビは遠くに設置しすぎて、運転中に一度も見る余裕なかったんですよね。カーナビは文字が小さすぎて、こっちも読んでる余裕なし、動画見返してると指がスマホに伸びてるシーンがありますが、運転に集中してて、何もできてないです。どこ行けいいんだこれ ?C1 をもう一周する時間は普通にあるが、そういう問題でもないぞ。こうなってくると、エアコン操作系と一体型の純正カーナビは、途端に厄介な存在になるんだよな。RX8 もそうなんですが、 取り外しして内部の配線も加工工するとといいいう、大規模工事をしなな交換できないんだよね。カーナビとエアコンの操作盤を一体成形するのはハーネスやスイッチ類の共通化による一種のコストダウンだろうその結果10年以上の時が経っていった先で時代遅れな使い勝手の悪いカーナビが カーライフのボトルネックとなってしまうんだな。ボタン1個で現在地に飛べる。数回クリックすれば自宅に目的地が設定可能。指で地図をスイスイスワイプして、目的地設定可能。この3つは備わってないと使いづらいし、電話番号の直打ちしかやることなくなっちまうぞ。さて、事故だな。電光掲示板に事故渋滞発生中って書いてありましたからね。深夜だからこの程度で済んで流れてるけど、昼間にこれで動けなくなったら、みんなが事故を起こしたやつを殴りたいと思うことでしょう。今日は 大パワー FR の特に雨の首都高で事故りやすい3台を乗り継いだその中の1台初期型の86だったんだけどなたった今事故ってるなみんな86のこと遅い遅いって言うけど軽さと相まって 高回転域まで踏んだら、むっちゃくっちゃ速い加速するからね。むしろフラットに伸びていく Z と比べて、中回転ドッカ感気味な86のトルク特性は、雨の深夜に、安心して走れるようなものではない意外でしたよ。まさか86やロードスターと比べて、Z が一番安全だったなんて、カーシアの維持費節約のためか、名前も聞いたことないようなタイヤが履かされてたんですけどね。全ては乗り手次第ということだ。 乗り方と比べたら乗り物の特性なんてその 20% にも満たない要素だからななんだここ8個くらいの道が集まってやがるぞ YouTuber が取り上げるくらいには数気なスポットだというわけだな左に沿って走ってるだけで抜けられてよかったってもんだ こういう狭いところに車体を入れるの、大型車だとかなり気を使うんですが、Z はスイスイ入ってしまいます。前後長が短いのか、最小旋回半径が小さいのか、とにかく、イメージに合わないサイズ感。この交差点の左折も、左後ろからのモンキーを見落としやすい状況ですが、 普通に見えるなんとなく持っていた危ない車というイメージ完全になくなってしまったよでも記憶が正しければイギリスの YouTube チャンネルで単独事故率はトップクラスに高いって言われてたよな要するに乗り手が適切なペースに抑えることが大事それを守っている限りこんなに安全な車はないどう考えても1845ミリの横幅は東京都内を走るにはでかい でも、1760mm のプリウスと同じ感覚で走れる、初期型86の購入前市場のついでの A90 スープラの、そのついでで乗れればいいや。その程度の気持ちで乗ったのに、まさかここまで総合点が高い車だったとはな。しかもこの雨だ。安全の保証なんかない状況下で。 ここの左も結構狭いはずなんですがね。高速性能と低速域の運転のしやすさ。完璧に両立されていて感動を覚える。なんだよ日産やればできるじゃないか。なんでこれを GTR に転用できないんだ。300キロ出しても余裕がある。そういうのが大事なことなんですか。 トップエンドを求めすぎて市街地性能はズタズタああ前が見えねえわハイハイフロントノーズフロントノーズ1200万円もするくせに乗り物として評価するに値しない不快さ道に収まらず物理的にデカすぎる車体は行動で楽しめるステージを大きく限定するエンジンもそうだ 加速力を求めすぎて、現実離れしたスピードレンジに置き去りにされる、Z がこれだけ良かったからこそ、改めて R35 の主に快適性を、ボロクソに愚痴りたくなってきた、時代とともに進化して速くなっていくのはいいが、日々のドライブを、 サーキットに持っていくだけの苦慮にしてしまってるんじゃないか増大する横幅は車線に収まらず上がる本体価格は大抵の人の予算をオーバーし上がりすぎた馬力を生かすステージはないもうそろそろ速さだけを求めるのはやめたらどうなんだそんな俺の声をよそに EV 以下で車重とパワーがさらに増えていくこの Z とてもいいエンジンなんだよな 大排気量ゆえにトルクでスムーズに引っ張られていく変な下吸機がついてないから回転フィールも滑らかダウンサイジングターボが一般化した中ではあまりにも時代遅れでその様には古典的という言葉が実に似合うこの V6NA エンジンじゃなきゃダメなんだ直四でもターボでも違うそう思わされるだけの世界がここにある新型になってターボ化されたけど NA のようなトルク特性になってたら嬉しいですねこんなお宝が眠っているなんて 今年一番のお買い得マシンだぞこいつは、ナビ周り以外に弱点がないぜっと、素晴らしい経験をありがとうございました。カーシェアサービスエニカ、みんなもチェックだ。